ではご紹介になりました宮城県は仙台市より初めて参加させていただくことになりましたえ昨日からですね私ここの場所に来ておりましてえ向こう の, なんだっけあの袋田あっちのパレード会場を昨日見てましたねすごい雨で中止になったということでもう靴までびちゃびちゃになりながら昨日は拝見させていただきましたさて私たちですけれどもただいまから ご披露する曲は、テーマ奈良、宮城県の北部に位置する場所気仙沼という地域にございますその気仙沼を題材にした曲作っておりますんで、えー、たくさんのご声援よろしくお願いしたいと思いますでなぜ今回ですね今日初めての演舞ということで、えー、ちょっと人数少なめではありますけれども宇宙船らしい演舞をご披露させていただきたいと思います どうぞ会長の皆様方、温かいご声援よろしくお願い申し上げます。 Hey, <laughs> Lily. ありがとうございまし た, うましたどうもありがとうございました